みん な, みんな聞こえるか俺の声が届いている か, いいるか見るんだお前たちが握ったカードをたった一枚でいいきっとそこにあるはずだそのカードを使っていろんな奴と戦った記憶が最初は何の変哲もないただのカードだったはずだそれが誰かと戦うたびに戦った奴と分かち合う喜びや悲しみ 怒りや憎しみ、その記憶がカードには染み込んでいく。それは、お前たちが頑張ってきた歴史なんだ。それこそが絆なんだ。だから信じろよ。自分たちのカードを、思い出せよ。そのカードで戦った奴らの顔を。そいつらこそが、本当の仲間さ。辛くなった時、俺たちの未来を支えてくれる。カードを信じる限り、いつだって一人なんかじゃない。 未来に絶望なんてするな俺たちは、まだ何にもやり遂げちゃいないじゃないか